はい。 おはようございます。ラスカラでございます。本日はですね、我が地元、足立区に戻ってきておりまして、今回訪れたお店が、こちらもう後ろに見えております。もうラーメン怪力屋さんでございます。まあ、こちらのね、怪力屋さんも有名なチェーン店で、まあ、いろんなね、ところにあるんで、知ってる方も多いかと思うんですけれども、こちらのお店は、京都の背脂醤油という、京都のね、えー、地元のラーメンがメインとなっているラーメン屋さんでして、まあ、ラーメン以外にもね、いろいろちょっとサービスがあるみたいなんで、そのあたりを紹介しながら、今日は食べていこうと思っております。で ちょっとねこれ皆さんには見えてないんですけども今日もねちょっとカメラマンでマイチンも同行していただいておりますので途中でマイチンにも食べてもらって味の感想をね共有しながら皆さんにお届けできればと思いますそれでは、ね、ちょっと中の方に向かっていきましょうちょっとね普段こっちちょっと映してほしいんだけどもう待合席がすごいのよ本当に土日とかこうめちゃめちゃ埋まるのこの辺りと人気店なんでこれねちょっと僕今日絶対紹介したいなと思ってこのお店にアポイント取らせていただきましたただねちょっと営業中ではあるんで、まあ、しゃべりのねトークの音量は 使い分にしましまょうメイっちゃうから<笑>、はいはい、<笑><笑>早速中入ろうか<笑>ということでねただいま店内のほに入っておりますちょっとねいろいろ今メニュー表を見てるんだけどこんな感じでね、まあ、これ言ってた京都の背脂醤油ラーメンだねこれがメインになるんだけどいろいろこっちにもメニューがあってコクうだったりとか辛味噌とかあもやしラーメン普通の味噌とかだからね でプラスアルファで結構期間限定のメニューが多かったりとか、まあ、これもね転職商品があって、まあ、お酒飲むにもぴったりですねやっぱとりあえず行くなら普通のデフォデフォー食べたいですねゃあ先にちょっと注文だけしちゃっていいはいはいはいお待たせいたしましたありがとうございますすいませんありがとうございま す, 食の中飯ですありがとうございますめっちゃうまそうよこれ とということで今ね1杯目到着いたしましたこれね全部のせラーメンにまあ餃子ですね、まあ、伸びちゃうといけないんでね早めにいただこうと思いますごめんね先に食べちゃって失礼しますいただきますこれ背脂多めにすると結構多いねすごいただきますこれだこれだ 思い出したっああうまいうまっ あ, ありがとうございま す, からからすありがとうございますませんマジうまいベースのねスープもしっかり動物系の味が入ってるんで結構ねコクがあるんだけどプラスアルファはね今回この背脂を多めにしてるんでこの動物系のうまみが半端じゃないうまっちょっとこれ麺いっちゃっていいですかいっちゃってください<笑> 懐かしい感じっていうのこのね細ストレート麺もちもちしてるしうまいうんうん、まお腹すいてきた<笑>お腹すいてきたお腹すいてきた ああよくない組み合わせだよ俺<笑>、ま、これうこのまたさ今っぽくないチャーシューがいいよね 今のさ、もう低温チャーシューとかじゃなくてこういう薄切りのさしっかり火入ったチャーシューがこういう懐かしい系のラーメンにめちゃめちゃ合いますねのりとチャーシュー背脂に浸してこれ麺と一緒にめっちゃいいこれねご飯にスープを染み込ませるのよ 説明いる<笑>いらないぐらいうまくない、うん、どうすればこれきたから揚げねから揚げはこんなタイプですサクサク感が伝わるぐらいま<笑>うまっ熱々でうまっ<笑>ご飯とから揚げを定食でセットにつけても250円だからねめちゃめちゃお得だよってことはマヨつけちゃうよマヨから。 う, まうんこれ今日の撮影幸せだわ確定だ確定今回ねこの足立区の帰り屋さんで撮影しようと思ったきっかけがコメント欄でたまには地元でも撮ってくださいみたいなコメントがあって、えー、どこで撮ろうかなって考えた時に一発目に出たのがこの怪き屋さんだったねもちろんね別にチェーン店だから足立区らしいお店ではないんだけど個人的にやっぱ思い出のお店ナンバーワンだったから んうん。そうそうそうそう。<笑>うん、ちょっと続いてこの餃子いっちゃいますか。こんな感じですね。小ぶりなんで二個分でいかしてください。<笑>うわ贅沢ですね。切ってきます。<笑>うん。パリパリ。 いや、これ間違いないよ。下味に関しては、結構ね、あの、あっさりめかなさっぱりしてるんだけど、その生地のパリパリ感とか、生地自体のその味っていうのかなそれもしっかりついてるから、個人的には、醤油とか別につけなくても十分美味しい。<笑> なってましたもうこんな感じでね卓上にネギが置いてあってこれねもう入れ放題なんでこれぐらい<笑>これっすよこれだよこれうんネギの隙間にスープが染み込むのよ<笑>これがうまいの 死んでなくなくっちまったよううううん、うん、うんちょっとさ締めに取っといたんだけど悪い食べ方しちゃっていいちょって、ね、残った味玉とこれね背脂スープをここにこううわ飯テロっすねこれ。 これ終わりじゃないからここに追加で卓上にあるこれにんにくこれをねちょっと入れたいなとやばい匂い匂いがやばいしていただきますのだれ出てきたわいやこれ最高だこれは最高だ頭悪い食べ方す うまいもんはバカになってきた方が一番うまいからうん、うん、はいということでただいまね1巡目のラーメンと定食のセットを完食いたしましたちょっとねこの2巡目は毎日も食ってほしいんでちょっと追加で注文しちゃいますかいいんですかもちろんでございま す, ます、はい、ありがとうございますはいありがとうございます そしたら杯目たたら、んでいいだいいったいいちょっと俺もいいこれコクうまいっちゃって。はい でも、違うねスープ全然入化してるこっちうん、うん、あこれうまっうまいうまいやっぱ入化してるからまろやかさが増してる感じちょっとねスープ感は弱くなってますけど、うん、味はねすごくまろやかになってる<笑>もうさこれさインサート取ろうと思ってもさネギがすごすぎてあのスープが映らんだけど<笑> ってみないとうん焼き飯うまっうまっ卵の甘さとさあとチャーシューのタレの味がさ全体にわたってんのようまいよね<笑>ちょっと改めて食べたけどちゃんとね思い出補正じゃなかったわこれちゃんとうまかったわ思い出補正甘さあったっすか だけで食べても美味しいうんうんうん。スープと ちょうどいいなと。なんだこれ。半熟具合がね、うんうん。で、またさ、西暦屋さんのたくあんが、厚切りで嬉しいの、うん。カメラ越しだと、ちょっと厚みがね、伝わるかわかんないんですけど。まあ、普通の定食屋とかに出てくるやつの、倍近いよね、うん。おかずがなくなっても、これでずっと飲めるの。<笑>同じこと言おうと思って。これ<笑>でご飯いける、いけるなと思って。うん ちょっと悪いこと試していい。こうじゃない。これ。あ、は、や、い、まい。うん。うん。<笑> 集中しすぎちゃってユーチューバーとしてあるまずき最後の一口がやるの忘れた<笑>普通に飯食しくちゃった<笑>ただのオフだ今日<笑>はいということでただいまね怪力屋さんでラーメン2杯に、まあ、定食のものですねプラスアルファで、まあ、毎日もね一杯ラーメンを食べてきましたがもうね2人とも意見が揃って、まあ、美味しかったと もうとにかく美味しかったとまこういう系はね正直理屈じゃないと思うんですよその懐かしさとかなんかうまいっていうのがねやっぱりこの遺伝子にね響くうまさがあるんで<笑>結構ね怪力屋さんは全国的にチェーン展開されておりますのでまあ、近くにあるよって方も結構いらっしゃると思いますがあるんだけど実は行ってないって方も